男性10人反対1人まるで喫煙者を締め出さんばかりの勢いじゃねえか法律で禁止されてないってだけで実情は役ですぜ自分のことだからって曲がりなりにも新選組副長って身の上だ周りのことも考えてくだせななあ原田お前もたまには吸うよなとにかくもう決まったことなんで言とか臭くなってさやっぱ武道をたしなむ者としてタバコはいかんでしょタバコは 申し訳ありません当店は全席禁煙となっております。なだなうのいこままでは俺は俺俺見つけたついに見つけけたたに オアシスこれを機に、国民一人一人が真剣に考える機会を設けようマイクロ環境保護キャンペーンを行うことを発表しました小さな存在を救ってみろというてめえも救えねえやスに禁煙令を施行します処罰の対象となります、うん、繰り返しお伝えしますオタクも宇宙旅行いやー、すごい時代になったもんだねハメクセハメクセ あんの田舎何も見るとこないよタバコ吸いに行くんだよ<笑>なられに来なさったとは嬉しい限りですブリーザの手によって焼けの原に変えられてしまいましてねこれが最後の一本なのです<笑><笑>ブリーザに殺された父ちゃんの片目 どちらを喜ぶと思う始まって吸ってくださいあのタバコ吸えました帰り道ですかフリーザ、ぶっ殺してその後すんだよもや、この私に挑んでこようとはこの私のフルパワーどうですか恐怖に声も上げられないようですねフリーザ様がこんなエデコにやられる、ほら受け取れ全然違うんだけど 煙草をよこせって言ったんだ7つ集めるとズルズルの龍が現れ何でも欲しいものをズルズルにしてくれるグリリン目を開けろよグリリンそ、うん、ねえ何やってんですかあんたグリリンは生き返らせるんだよ こ, こそ絶対ステロチキじゃおとしがセーロティーズルーティー持ってんだろ、うんいいうんうん、なんでお前の願いを叶えるみたいな話になってんのなんだこれ くれっかな。いざよ。ズルズル。我が願い叶えたまえ。ほら見ろ。なんやかんやで出た。やっぱり全部ズルズルボールだったんだよ。誰のパンチ遅れー。おいー。俺決めたよ。タバコやめる。ここか。最近できたというアマンと専門の料理連立連や。アマンとのビップが合流しているという話だ。みんな拍手で迎えてあげよう。拍手。上位勝浦と申します。 君が直接着く先輩紹介するから。 あい、前来て。あのどこかでお会いしましたか。なんか自分のコレクションと一緒に間違われて捨てられちまったらしいんだよ。もし金になりそうだなのあったら置いといてくれ。他は全部廃棄で。いやそれ S じゃなくて M だから。S は絶対無理。しかし万が一。アンゼルナと言っただろう。それでしばらくは営業できまい。見事な船長だ。めがっ。どうやってやっているんだ。<笑>おめえはどこ行ってんだよ。<笑>いやだな、こんなの簡単に取れますよ。 ほら家に戻ればうーんここにはジョンがおるからな、まあ、じゃあ要はジョンが気になるので先に戻ってやるぞこれを爆発させればイケスもジョンもただでは済むまい天中でござるあの世にて賛でするがいい準備は万全だイケスがヨのジョンか許さそう人の心を持たぬ愚か者どもめヨが許さまずは貴様から成敗してくれわ アンドピースだこコツロ誰かをワインに傷つけるようなことでは何も解決せんのだほら王子も怒ってんだろうがうわー や, やばー<笑>そんなんだったらあんたたちの好きにすればいいじゃないのもう今度こそやるようなよっ長谷川店長これで逃げた嫁さんも帰ってくるんじゃないかいよく頑張ったねあんたサムジか俺たちこれ 本当はまだ寿司なんか握れれんだよ手は尽くしましたが、修正不可能のようです完全にお前が壊したよね、今お腹減っね、うん、いらっしゃいませす、すまないみんなこんなこと手伝わせることになっちまってこれだったら店に出しても大丈夫じゃないいや、でけえだろうっうっうっうっカラクリはゲロなど吐きません体の中で寿司を調理しただけですどー待ってや つ頼む俺も、俺も、熱きも吐かせろじゃんじゃん食わせて、デロデロ吐かせ続けるんだ来たこれ来たー誰が馬鹿だこの野郎お い, おいイカドを彼へ持ってきた両方を無理やり受け取らせるつもりだろ嬉しいだね待ってろみんな今すぐに行くそしたら空に光る円盤が飛んでて うちの牛を吸い込んで、飛んでっちまったんー。バ府クフはこれをアマントによる盗難事件と捉え現在、調査を行っています。そうですね。今時の泥棒はどっから来るか分かったもんじゃないっすよ人間がかっさらわれて体を勝手に改造されたりと厄介なのがよその時の記憶は消されてるもんだから。冗談よしてくださいよ。子供じゃないんだから、ビビりませんよ、そんなもんで。なんで僕のユズがプラスドライバーにおいおい、キャトルミューティレーションでもされたってのが。え 俺たち、知らないよ知らねえじゃねえだろ、嘘ぶっこいてんじゃねえおめえらだろ、これ人の体、勝手に改造したの愛する人の心のネジを締めてやることはできるだろう？何うまいこと言って、うやむやにしようとしてんだう、えー、しああ、カグラちゃん、ちょっと見てよ、これ僕のカグラちゃんが全身マイナスドライバーに改造されてますちょっと聞いてます、ケインさん発散宇宙人って 殺しても罪にツらないよねここから奴らの尻尾をつかみ、タグリ寄せるしかありません。らよこのように一本しかねえ超レアなアナログスティック。しかもや、えー、なんか見たこともねえドライバーに変えられてんだけど、何あれ ?15 場所で会いましょうあじゃん。そして僕ら、元の体を取り戻す戦いは始まった。ここは銀河中のハンターたちが集まる夢の冒険空間です。 自分のキャラの設定から始めなきゃいけないんだフーミはやめた方がいいよねキャラは結構似てるなどんだけ単純なパーツでできてるんだ僕はそうですかよろしかったら一緒に狩りに行きませんかすいません戦略がいるんですそうですか残念です金玉くれ金<笑> このゲームはモンキーを倒して素材剥ぎ取って装備を強化していくゲームですよいいできるだけ長いことこのゲームをやってる強そうなベテランは高すめちゃめちゃ強そうですよあのー、すいません